散歩散歩なんですか散歩行くよそうやって言ってたら散歩行くからね散歩あ、隠れた<笑>隠れたんだけど